おはようおはようございます今日はなんか夕方ぐらいから雨だってさなんかちょっと湿気が多い感じがしているけどジャン君はこれからお薬ですお薬飲まされますジャン君血尿止めよう血尿 もないね、じゃあもう薬が効いてきてるのかい、ま、だだっ思っただけで効くんだよ普通薬は。ということでおいママさんが一人であげるのが上手になったので俺はあんまり手出さないようにした方がいいかも。俺がやるとさなんか何てったか硬くなるんだよねこの人。ふ、うんうんちゃんがスリスリしているよ。 ちゃんうんかわ い, いちゃんちゃんジパンちゃ ん, 兄ちゃんしてもらンは薬を飲ま さ,、ねね、されるよ。お、うん じゃ、自分、うち自らそうそう。ワ<笑>ンちゃん。あ。<笑>そして、ワンちゃん。じゃんくんも。決めたごめんなさい。じゃんくん。 はい。じゃんくんじゃんく ん, ん, く ん, ん, ん。まだ寒くはないけど。今日ね、ちょっと寒くなかった。そうなんだよね、20度になるってっな。そう、今日暖かいなって。ジャンくんどうですか。雨は降るけど、湿度、あの、温度は高いですって言ってた。 天気予報の人が。ええ、い, いかがに、ね。じゃんくん。じゃんくんにゃんくん。もうちょっとしたら、急にね。今ちょっと冷たいからね。お腹ピーってなったら困るからね、冷たくてね。ええ。ええ。ちょっと暗いんじゃない。電気つけた方がいい。ええ、い, いかがにゃん。電気、電気。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 ダブルブラシの後はお薬って決め<笑>あれダブルブルラシが来たぞってなるから、えー 覚えられちゃうと困るんだな。うん、でも意外とすんなり流してくれるんだよね。流させてくれる。 ホッピホッペーおっ口は開かなくなったぞ。見て いい子でした。